こんにちは G です今回はデータベースのお話多くの Linux にインストールされている LibreOffice には Base というデータベースが入っていますでもラズパイだと Java のインストールが面倒だしでかいデータベース必要ないので出番がないクラウドベースのデータベースサービスも多くあります もちろん SQL ベースのアプリも数多くありますので選択肢は広い分野と言えますただデータベースは基本的にめんどくさい個人的には伝票作成や売上集計なんかでファイルメーカーを数十年来使っていますファイルメーカーは印刷時の位置調整が自在なので 業務用には使いいい勝手がいいアプリです。まあ価格が高いんで随分更新してませんし予定もないですけど余計な話ですがファイルメーカーは古くからのソフトですがもともと Apple 製ではありませんナショバシステムというナショナルと東芝を混ぜたような名前の会社が開発し M&A で Apple に。Apple の子会社であるクラリスが取り扱って、その後ファイルメーカー株式会社となり、現在はまたクラリスジャパンが取り扱っています。古い話ですが、ファイルメーカーに弁当というパーソナルデータベースがありました。個人向けということで、機能を絞った廉価版ですね。 残念ながら需要がなかったのか廃盤となりました今回ご紹介するのはまさにラズパイで動く弁当ライクなソフトです「シンファイタム」というアプリです公文書などではこの綴りは「シンフィツム」と記述されていますがここでは「シンファイタム」と表現します 個人用データベースなので重所録とか重所録とか、えー、お薬手帳程度のことしかできません他にも応用できるんでしょうが想像力がないので思いつきませんリレーションどころか演算機能もなくデータベースでは当然のこともほとんどできません ただ簡単にレイアウトできて自由度が高いこれだけでも多くの方にとっては敷居の低いデータベースと思いますラズパイユーザーにとってはリブレベースと比べれば格段に格段に格段にハードルが低い能ガキはともかく実際に試しましょう 画面の、URL、を開いてくださいてさ下の方にスクロールするとダウンロード情報があります Windows 版 Mac 版 Linux 版があるんですが X86 用だけのようでラズパイではインストールできない Snapd からならインストールできるらしいんですが未検証です ところがマンジャロの場合普通に公式版として ARM 版があるんですソフトウェアの「追加」と「削除」を開きます新ファイタムで検索してインストールできます早速試してみましょう。 インターフェースは英語なんですが、中学生でも大丈夫な程度のものですし、文字列は日本語が使えます。サンプルが入っていて、これだけで概要がつかめます。矢印アイコンでデータをスクロール。表示はフォームとテーブルの2種類。 フォームはレイアウトされた入力画面でテーブルは一覧表示になります New Collection を選んで新しいデータベースを作ります左端のアイコンでも構いません名前は住所録とでもしておきましょうニューフィールドアイコンをクリックして新しいフィールドを作ります フィールドとはデータの項目のことです例えばフィールドが名前としてその中にはデータとして山田田中などのレコードが入りますやってみましょうフィールド名は項目の名前なので「氏名」としますこれは文字列を扱うので タイプはテキストにしてリクワイアードフィールドをチェックすると入力フィールドが表示されますこのままだと何も表示されないのでレコードアイコンをクリックします氏名の下にレコードをタイプするピンクのボックスができました同じ要領でフィールドを追加します 次は電話番号。これは数字なのでタイプはナンバーにしますノーテーションがオートマチックなんですがデジマルやサイエンティフィックにすると小数点以下の桁数制限できます電話番号は整数なのでオートマチックのままフィニッシュボタンピンクのボックスをクリックすると文字入力になるんですが 電話番号の部分をクリックすると枠が表示されますその状態でフィールドを移動できます次は「e メールにしましょうか今度は「住所」同じ要領で作ります このフィールドは文字数が多いので大きくします。住所部分をクリックして左右上下に広げます。次に写真のフィールドを作ります。タイプはイメージにします。ついでに誕生日とか作ってみましょう。タイプはデートですね。 フォーマットで年月日の書式が選べます UseCurrentDateAndTimeAsDefaultValue はチェックを外しますこれは現在日時を表示させる機能なので誕生日には不要出来上がったフィールドの右側のアイコンでカレンダーが表示されます 次は職業タイプはコンボボックスを使います複数の項目から選択させる機能ですちょっとインチキデータを入れてみますフォームに戻って各フィールドに入力 レコードを追加するには、ニューレコードアイコンをクリック。 いくつかデータを入れてみました矢印アイコンでレコードの移動テーブルをクリックすると各項目が一覧表示されます検索も日本語で大丈夫項目の編集には項目を選んで右クリックで 編集や削除できます。データはファイルメニューから CSV で書き出しできます CSV なのにセミコロン切りでも書き出しできるみたい書き出したファイルをリブレオフィス軽くで表示させてみましょう こんな感じ。c s v なので Excel とか他のアプリでも利用できますドロップボックスやメガなどのクラウドとシンクロさせる機能もありますただ別に拡張インストールが必要なようでそれらが ARM 対応なのか不明なので試していませんいかがだったでしょう 個人用のデータベースならこんな感じの方が使いやすいでしょう皆さんも是非お試しをご覧いただきありがとうございました当地ではホタルの季節です車で30分ほど走るとホタルが見られる穴場があります 何年か前ホタルを探していると近所の人がホタルは8時になると出てくると教えてくれましたその後は時間を合わせてホタル狩り確かに8時になった途端ホタルが舞うんですよ確認でシリにも聞いてみました ヘイ、シリー。ホタルの出る時間は今日は、雷雨にはならないようです。何言ってんだすみません。的外れだったようですね。もう一度言っていただけませんかもういい。わかりました。ほらね、底抜けのバカですが、素直でしょあれ 話が変わっちゃったではまた次回